うんもうカリコちゃん怒ったのえなんで怒ってるのって今日ね学校に行ったらねみんな本当にひどいのみんな見てかわいいでしょこのパーポンの髪飾りこのお気に入りのおろしたてのパーポンの髪飾り今日学校にしていったのに誰も気づいてくれなかったの。 だからねカリコちゃんすごく悲しんでるのもうこっち見ないでほしいのじゃあ上向くの実はねカリコちゃん上を向いて涙をこらえてるのえー、んえー、んポロポロポロポロでもねカリコちゃん涙は出ないのあそうだみんなに言い忘れてたんだけどねこういう悲しい時もね実はカリコちゃん足を揃えてるの。 とってもおしとやかなの明日の学校はどうしたらいいのかなそう考えるとストレスで眠くなっちゃうのだからねそういう時はね自分の体に正直になってね寝るのそしてね起きたらねだいたい忘れてるの、うん、もうちょっとこっちで寝るの。 「かわいの大好き。可愛いって言ってくれなかったらすんちゃうよ」「可愛いお洋服を着ると」「なぜでかせいかかわくなっちゃうの」